いい香りがしてきましたねうまみたっぷりですよこれはいどうも料理のの兄さん龍二でーすみんな見てるーはいということでですね今回はあのこの間ねあの至高のナポリタンっていうのをやったんですけどもすごいね好評でねバッチリし美味しいねナポリタンを紹介させていただいたんですけども今回はそれと同じような感じですねんーもうバッチリ美味しいハヤシライス を作っってていいいいきたいなううふうに思いますこれね、割と本気のハヤシライスなので、今回はですねあの、ルーを使いません。ブラウンルーっていうのを作って作るハヤシライスのレシピなんですけども、まあね、若干ね、若干手間はかかるんですけども、味は、えー、と最高です。レストランで食べるような味です。はいえー、ですので、それを今から作っていきたいと思います。はい、まず材料です。牛肉いや 350g から、マッシュルーム1パック、えー、と玉ねぎ1個、ニンニク1かけ。 赤ワイン赤ワインとうとう、はい、<笑>で出てきちゃいますん赤ワインでこれまあ普段使わないんですけど僕封印してた食材なんですけどこれごめんなさいあの昔で僕がガチで料理男子だった時に、えっと、今はね適当料理おじさんなんですけども今回は料理男子だった時に開発したレシピなので赤ワイン使います、はい、ではですね材料切っていきますまずですね玉ねぎですで今回ね、えー、と輪切りにしますあの輪切りのがね、えー、とこうこうこういう こんな感じですねで大体1センチぐらいですかね 1cm 弱ぐらいな、ね、最後ね最後ね切りづらいんでねあの皆さん気をつけてくださいねこねああこんな感じでバラけさせてあげてくださいはいこんな感じこんな感こういうふうにやるとなんかねあの料理ができそうな雰囲気になりますので、ね、これで炒めたらねちょっとね あただものではないなって感じになりますよ、ね、料理はね見せかけも大事ですもんねえそうしましたらですね、えー、とマッシュルームですねお石突きはねここここら辺まで落としてください、えー、スライスですこんな感じですね、えー、スライスしてあげてください結構ねあの、炒まるとこの軸の部分も美味しいのであの、忘れない方がいいです、えー、スライスはあのキノコの食感を残したい方はそんなに薄くしなくていいです割と厚めに切った方がプリッとして美味しいと思います でですね、にんにくはおろしちゃうのでこのねえー、っと目はね取り除いちゃってください、えー、真ん中に切り目を入れて、えー、こうやってね目だけを、はいえー、っと取り除いてください、はい、こちらをすりおろし使いますはい、でお肉ですちょっとね塩コショウしちゃったんですけども、えー、ここにですね薄力粉ですをまぶしていきます大体、まあ、いいね大さじ1ぐらいかなでですねこんな感じでですね全体にもみ込んでいきます はい、こんな感じですねはいフライパンにバター 30g です今回ね4人前ぐらいできるので、えー、と結構ねバター商品にします、えー、今回はねちょっと結構ちゃんとやってますんでちゃんと手順通りにしといてくださいねこれねその代わり本当うまいですこれね、はい、でバターが溶け出してきたらお肉をね入れていきますお肉はですねあのちょっと片栗粉で片栗粉じゃない薄力粉でね固まってるんですけどもちょっとほぐしながら入れてあげてください焼き目をつけたいんでね す、ま、げで料理動画みたいなこれ料理動画だった<笑>でもね電子レンジ使うんだよね、えー、実はですね僕ね電子レンジあんま好きじゃないですでフライパンの方が僕は簡単だと思いますなんですけど より研究家だからねそういう電子レンジの調理も研究しなきゃいけないので強火ですね強火で焼き色をつけていきますタイマちっちゃいから大丈夫かでねあんまり動かさなくて大丈夫です動かさないとですね、えー、っと焼き色がつきやすいのでね感覚的にはステーキを焼いていくような感じでここに焦げ目がつくと味がよくなりますのでそうしましたらこんな感じで焼き色がついたら1回で取り出します、はい で、えー、と油がねまでねバンバン残ってますのでこの状態でですねえー、と玉ねぎ焼いていきますこれをしなっとするまで焼き色をつけながら炒めていきますでここ少しおしょうゆしていきます 浸透圧でえー、玉ねぎがシナシナになるわけですねいいですね、色ほけ、の色になるとこんな感じの色に使おうえー、そうしたらですね白も入れていきます、えー、すいません、問題が合わしましたちょっとね、フライパンがちっちゃくて炒まりづらかったのでこちらの中華鍋に移行しますはい最初からこっちやれば<笑>いい香りがしてきましたねで、ここにですね 大さじね2半、だから小さじで言うとこれ小さじなんで ね, ねこれで大さじ2杯になったらこんな感じかでね炒めていきますよこのな感じでよく炒めてくださいこれねこの薄力粉が後々ですね、えー、と, とろみになってきますので めんどくさいね、<笑>もういつもの僕の料理とはね全然思えませんねこれねまあでも一応ねこういうのもあるんだよっていうことをね伝えたくてねやっておりますはいすっごいね美味しいのができるんでね、えー、と皆さんあの気が向いた時でいいですはい気が向かなかったらやんなくていいですはいこれは、えー、と今はね中火ぐらいでやってますはいこんな感じですねはいそうしましたらですね、えー、とケチャップケチャップね大さじ6ですかなり入れます でねえー、と酸味を飛ばすためにこの状態でよく炒めていきますケチャップの水気がなくなってトロットロになるまでですねで、えー、とビールも飲んでいきますはいビールも飲んでいきますでこんな感じですねケチャップの水気がなくなってきたら赤ワインですねはい赤ワインはい 200cc を入れますこれがいいねルールのねあれがあれになるんですよ が出るんですねアルコールを飛ばしながらね数分煮ていきますこれもね赤ワインでね結構煮れば煮るほど深い味になるので、えー、こ, こ, ここ強火でいいです、うん、大体ね3分ぐらいかな、うん、もうね今うまそうでしょこれでちょっとね味見いいですね味見して酸味をあまり感じずですねもうまみが甘みが出てきたらですねここにお肉たまったバターも全部 あとお水ですお水 400cc ですはい。コンソメ大さじ1です今小さじでやってるんでね小さじと3ですねはい。あるですね お, おろすねんぬくですちょっとなまりましたね一かけ分入れちゃいます今までの料理の中で一番凝ってんじゃないこれ<笑>久々にこういうの作りたくなったウスター入れます、はい、ウスターがですね大さじ3杯ですねはい。 これこれね、ウスターソースって、ね、結構ねあの香辛料とかいっぱい入っててね美味しい入れると美味しくなる、はい、でこの状態でね強火で煮込んでいきますよ強火で蓋蓋しないでいいです、まあ、中華鍋だから蓋ないんですけどね えー、こんなねこう感じでとろみがねすごいついてるの分かりますこれね15分ぐらい煮込んだところなんですねはいとろみ的にはこんな感じですこれぐらいカレーぐらいついてますよ。こんな感じでね、はい、とろみこんな感じでついてますこうなったら完成ですこれうまみたっぷりですよこれできましたので盛り付けていきますこれはやしライスはあの水分が思った以上に飛んじゃったら水足してもいいですからね、はい、今回ねこんな感じで ふたっぷりでやっていきます。ご飯の方に、ね、パセリを少しかけていきます。綺麗なんでね、この方。あと、これね、あれまで結構です。ちょっとね、あの、自分順にね、ちょっとね、あったので、かけていきますけども。生クリーム、植物性のフリップでも構いません。あとね、コーヒー、コーヒーのあれとか。 少しね、コクが加わってる す, すごく美味しくなるんでねはいそうしましたらですねうう料理研究家が本気で作るですね至高のハヤシライスはい、完成になりますはいそれではですねえー、<笑>結構時間かかりましたけどできましたので食べていきたいと思いますはい、じゃあ今日は余ったねえっ、ー、とワインで、えー、いただきたいと思います乾杯うん ワインもいいねじゃあいただきますこのね香りがすっごくいいんですよ赤ワインもねちゃんと使ってるのでね せつもなくうまいんですけど、ちょっとね語彙力が、ね、ちょっと足りなくなってしまいましたね。時間をかけた料理っていうのもいいんでね、たまには。うん。うん。これはやばいです。本 当, に、ね、本当にやばいこれ。ここがやばいですね、本当にね。本当にね、たぶん帝国ホテルで出てきてもね、いい、許す。 それぐらい美味しいですまあね正直ねこれだけやればねうまいっすよそれははいもうね必勝でこれ美味しいですうん薄切り肉結構煮込んだらお肉もうすっかりあとねたっぷりのバターと玉ねぎこの切り方すごくいいですね具材感がすごくあります甘みも出てて非常に非常に美味しい非常に美味しいです これやべーぞこれーまあ、ただねこの料理結構ね作れる人によって味変わると思いますあの今回はですね煮込みがちょっとあの少なかった部分もあって酸味はね少し残るような感じになってますね、はい、でもあのすごくですね僕がすごくてねまろやかになってますもう少しね酸味を落としたい方はですね赤ワインとケチャップの煮込みをもう少し長くしてく 今回はね数分で、ね、3分ぐらいでやったんですけども56分、えー、酸味を飛ばすために炒めつけてもよかったかもしれないですね、えー、ただですね僕はこれ大好きですねこれすっごい美味しいこれやばいわ今回はですね煮込み時間短縮したので、ね、20分なのでこれもっと煮込んでも美味しいと思います、はい、もっと煮込む場合はね水を足しながらもうちょっとね煮込んであげてくださいそうするとねもっとね味がまろやかになってコクが出ると思いますね今回はね、ちょっと フレッシュな、な, んかなんとか高校生みたいな感じですかもう少しねゴムと大学生になのかなっていう感じですねうんうますぎてまになった<笑>はいということでですね今回ですねもう本気で僕が作るハイジャイス作らせていただきました、まあ、このまま作っていただいてもいいですし少しね酸味があるなっていう方ももっと煮込んでもい もっと煮込むとどんどんどんどん酸味が少なくなってどんどんどんどんコクが増すのでね時間のある方はそんな感じですね倍ぐらいね煮込んでもいいかもしれませんそんな感じでああもう酔っ払ってきた今日動画1本目なのにねなんでえーとぜひえー皆さんも試してみてくださいはいということでね今回の料理おいしそうだなとかですねなんかやってみたいかなと思った方はぜひ チャンネル登録をお願いしますピッ